ひらりはらりと乱れまい。そして、今宵咲きます。一輪の花。の花<笑>聞いてください。 ダダダダダダダダダダダダダダダダダこうおいでこの断層でホーって行ってないダンスで打球ダッコー出世ダッシュでバックでダッシュで。ダメべな誰かを邪魔ダンガダンガンサイバーダン判断だからもだってもだってもねんだ落としたハリケけった飛び交う視線ロックして変貌怪しい闇で打ち抜いて勝負そしてその心まで犬の泣きだすてな音と言葉で君の泣きだその感わずか0 2三秒歯向かう滑らないまさに行先攻先攻花火よりも儚いその命を燃やし受けますな鼻になってそうなんだよ くる絶頂肌身を引かず興奮と熱狂絶叫者の有機よりグルービー気づけばあなた心の準備飛びやすくけてけよ DJ 目の前急に地獄のダンスホール歌唱一番とない次の人生は何なの何何 心に体に刻む君のビー a t たがこおいでこのダンスねダメって言ってないでダンスねダメな誰かをたまらす」「タン カ, ンカ裁判タンカ判断切り沙汰」「今なってみわかんねえならば肌になってそうなった人の力だ」